さて、今回集まってもらったのは他でもない新しい範囲、はい、ち, ょちょっと待ってくれってばよ任務の説明はか実は先の任務の影響で証石の疲労がかなりたまってしかし今回の任務はそのため証石の代役として僕がヤマトだよろしくと。 そしてもう一人長らく空白だった第七班にサイですよろしくこいつがサスケの代わりだってのか君が渦巻きナなるとくんだね<笑>だとはい、あ。あっていきなり喧嘩はないでしょうん さて、次に任務の話だが今回お 前, 前に赤月のサソリと交戦した際奴のスパイがオロチマルの元にいるこ と, としてそのスパイとサソリが近日中に草隠れの天地教で連絡を取り合う正直これは罠である可能性も考えたオロチ聞いてはあの内ちはサスケの情報が手に入ったサスケの情報がそこでお前たちには今から天地教に向かい イーソド了解しましたさて先ほど五代目様から言いつかった通りオロチマルの情報と内サスケの情報を手に入れるチャンスだがみんな心してかかるように。 いつが、あいつの、<笑>ほらよ。なんでだよ。死ぬかよ。体が勝手に。なると、俺はお前と、 そんなに、認めねえ。俺は絶対、み、なると。いや、この葉を裏切り、力を求めてオロチマルの元へと走った、ゴミ虫野郎と一緒に、めえ二人<笑><笑><笑>ともそこまで、い外。かい確かに僕たちは急遽結成さ、でもね、任務は必ず成功させなくてはいけない。あ、ふん。 とにかく、協力するここ。はい。くそ。 いい動きだいいかいつところで何のようです先輩これを私に来た壇蔵様からの贈り物だいいかお前に与えられた極秘任務は 里の未来を見据えた断層失敗は許されぬ分かっていますお前これは根には名前はない過去はないあるのは任務木の葉という大木を目に見えぬ地の中より支える我々に<笑> ああナルトとサイ君たち2人は何でわざわざそんなことを今回の班は結成して間もない上にだけどこれから遂行する任務では特にイリオ忍者であるサクラ以外の2人つまりはだからこそのシミュレーションだよわかるねそういうことかだったら好きなだけ俺の俺が先に突っ込んでやる分かったよ 二人とも準備はいいようだねちなみにこれからのシミュレーションには他の自分の里の忍びだからって変におうというか最初から遠慮なそりゃあんたはそうでしょさてそれじゃ早速始めようか あ, あでは 手加減抜きでやるからな、桜ちゃん任務開始それじゃあまずは複数の敵を効率よく倒せるかそれを確かめさせてもらおうかなチームワークが悪いと効率よく倒せないからねじゃあナルトくん頑張ってくださいお前に言われなくてもやってやるってばよ 練習だからと言って、では抜かんぞせっかく来たんだ楽しませてくれよの術 ち, ょちょっと片付けて早く出発しようぜ<笑>まるで君がクリアできるんだいはいそれは一体どっちの味方なんだってばよ上手で 喋る暇があったら早く片付けてくださいチームの中が大事なのは分かるけど投てじゃないか信じられないよ ・どっちが上かいつかはっきりさせてやる・待て・・無理することないよ・ね・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 僕は誤解されやすいけど悪気はないんだついの野郎どっちが上かいつかはっきりさせてやるっえっ 僕は誤解されやすいけど悪気はないんだよ。 僕は誤解されやすいけど、悪気はないんだよ どっちが多かいつかはっきりさせてやる。 ギギリギリ合格ってとこじゃてめえが言うな無事に倒せたみたいだねそれじゃ残りも、えー、全部倒してもらおうか鳴門くんよろしく分かってるってばよあいつともうまくやっていかなきゃなんねえない。あ 私、普通やろうじゃないとこ見せたっち。にと君に期待してないから。私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、私、 ま、芸人の割には強いですね。さえてね。何様のつもりだ。何様って。おや次の相手を用意しておいた。今度は少し手強いぞ。さあ、張り切っていこう。くす。お前に言われるとなんかムカつくってわよ。 えっじっなっか。っじっれっい。そういえばえっえっえっえっえってんえろうな。えっえっ、ね、えっえとえってんえっえっえさえっえっえっえっえっえっえっえっえっえっええっっっっっっっっ あいつともうまくやっていかなきゃならないんだ。えっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえええ どっちが上かいつかはっきりさせてやる無理することないが君に期待してないかいそれをやろ どっちが上か打つかはっきりさせてやる成田君俺、ね、場所はすぐに分かりますよはあいや事実を伝えたまでです頑張ってくださいね暗部相手に演習とは 命知らずと情けは賭け冷徹に勝利するのみここの俺が遅れを取るとは僕は誤解されやすいけど悪気はないんだよ来たわねナルト。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 うん、どっちが上かいつかはっきりさせてやる結局<笑><ッグ> <ğer> 倒したのは分身だけかよあ<ッグ><ッグ>んた不順まで悪いのねえ、ね、サバちゃん不順までってどういう意味<ッグ> この俺が遅れを取るうとまたえ口だけやろうじゃないとこを見せてほしいまたええっ投て敵じゃないか信じられないまためええこお 僕は誤解されやすいけど悪気はないんちゃん任務達成 どうだ俺の力を欲しかったね。はど、どど、ど、さっきのは、僕の木分身が変化した。そ、そんまだまだ爪が甘いね。チッシミュレーションはこれで終わりだ。 随分と間抜けなんだね、ナルトくん最後まで分身。なうだとじゃあ、うんもちろん。な、だ<笑>教えていたとしても。<笑>てめえは、仲間ってことそれくらい知ってますが、それが何かふざけやがって。ふざけてなんかいないよ。 僕は正論を言っているだけですそもそも君の個人能力は体調よりも低い負けるのが分かっているのに戦うのはだからあえて教えなかったってのかはいサはお前佐君ならどうしました僕とは違う行動を行ったでしょうか佐藤を裏切り君を傷つけた人を仲間とその仲間を救うためなら何だってやるさ ナルトいろいろ問題はあるがナルトとサイこの二人。 出発するわよう ん, んこれ印刷じゃないわね、はああへえ絵本かそれはダメだよそれに他人には渡さないことにしてるんだ兄さんってサイ今はもう死んじゃってあそうでもあなたにも お兄さんがいたのなら、ナルトは、サスケくんのこと、今日、わからない。え確かに、僕にも兄と呼べる人がいたけど、でも、それどころか、一体どういう顔をすればよいのか。それって、そう。サイおい何やってんだよ、桜ちゃんそろそろ、あ、うん行きましょう、桜さん。